繼續尝到嚟有呢個ドラム尝尝尝尝卡尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝斯尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝 あのガキだ反応がもう一つ、一つ、二つ、戦闘力三百にしやがった貴様ら一体ここへ何しに来た決まってんだろオラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだやや、ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。 それよりまさか2人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな身の程知らずとはこのことだ我が一族の恥だ死んでしまえ勝負 っ, ってなただ強くかえっても い, いてもじゃねえさほほいんほはははっはっは You're so lucky! よっしゃ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 俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか<笑>すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち<笑>、俺は真面目に修行して、新開発したってのによ本当か どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気をためるのにやたら時間がかかる。貴様、その間、やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。やばい、殺破 うん、しつこいやつめ貴様だけだぞどっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのかやれるつもりはねえさおわ<笑><笑>はこれまでだよっ で死んでしまってはな。ああ React! Reject to that! セントル戦闘力スの薬味のセントルクを入れて先だけに集めくそここつら力を自在にンえすつにある。 な<笑>孫悟空っをてもうやめおとしくるる<笑>騙されるなよ孫悟空まかせを言ってる だ, けだ。マ<笑>む と信じてくれ 新, 再新貴様のような間抜けははは珍しいぞままんととるな俺弟でマノケアメザシたル。マンマトシカルトアナ。<笑> ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 俺がこんな奴らに や, やられるとは、ざ<笑>まみやがり<笑><笑>ま、まさかカカロットのやつが<笑>己の命を捨ててまでバカみ。<笑> 孫悟空はすぐに生き返何この星にはドラゴンボールという い, いものがあるんだ。そいつに頼めば、どんな望みだろうと、可能になる死人を生き返らせることだってな。キソタリ。だだが。いいことを聞かせてもらったぜ。<笑> これまでの状況は全て、はあ、はるか宇宙にいる俺の仲間2人に通信されているこの俺がやられたことをして必ずここにやってくるそそのサ人が こ, ここにやってくるな い, いつ 一年たった一年後だ一<笑>年さらに強い選手の二人今度こそキサマラの勝てる可能性はゼロだ一<笑>年の間にせいぜい な, なるほどそういうことだ悟空悟空ってばお前らしくないぞしっかりしろくくりり死ぬっちゅうな結構嫌なもんだなままあ、なでも安心しろすぐに生き返らせてやっから<笑>たあの だぞそうか。神の奴の仕業だなーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーーザーザーのーザーザーザーザーザーザ このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそ、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空がよみがえったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。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 二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため、地球へ向けて飛び立つのであった。いいと言うこと修行させたく、生身のまま伺ったわけです。どうかエンマ大王様、こやつを、 いいいおううさままのののももととへへこをををるるししくくだせあ天国へ行けわわざわざ危険を犯してまで百万キロもある蛇の道を通り海王様に会いによかそんなにきたければ。 王様のところに行くがよいただこの1億年でわし1人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ結構厳しいんだなわかったところでさオラのちょっと目にラディッツっていうやつが来たああ確かに来たぞあいつは地獄行きじゃとばれなかったか 暴れた暴れた暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわいえー、強えんだなおめえお、おめえときたがあのなわしはエンマ大王だぞ地球の神などより偉いんだわかっておるのか要するにすんげえ強えってことだろ全然わかっておらんな 強いのは当然だだが頭だって良くなければ勤まらん事務処理能力が肝心なのだ事務処理よしこの際だわしの仕事を理解できるようクイズを出してやろうええ、おら急いでんだけどなやっぱりなしそんな態度では海王様には合わせられん そりゃねえぞわわかったクイズやるよ最初から素直にしておればいいんだまあいいそれでは始めるぞ全問正解しないと先には進ませんからなうん正解だいろんな星々で暴れ回ったからなここまで暴れるやつは そうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。<笑>残念だが不正解だな。もう一度よく考えてみるのだ。<音声>正解。当然だな。はい、ごめん、許さん。は, はーい、死んだけずっと偉いんだ。なあ、地球の神よ。はっ。 はいその通りでございますよしそれでは次の問題だその通り正解だ何者だろうが死ねばここに来るお前の兄がそうだったようになでは次の問題だやるの 正解じゃまったくドラゴンボールというやつには参るわい一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからなまったく誰が作ったのかのなあ地球の神よそそれはその申し訳ございませんまあえわい次の問題に行くぞ 残念だが不正解だな。え, え今、五問目だぞ。何 ?He w あら。ちょちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという。それが真の五問目だったのだ。さすがに。 ちょっと厳しい言い訳ですな。ん聞こえたぞ地球の神よお前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな お, お許しください。さすが地獄耳なんちゃってお前、ギャグのセンスないの。<笑>まあ、ええー、わい。 海王様のところに行くことを許可してやろうお、サンキュー、エマノちゃんお前、やっぱりわしを尊敬しとらんの？そ、そんなことねえよまあ、ええわいさっさと海王様のところへ行ってこいではな、頑張るのだぞあ、よくわかんねえけどその海王様っちゅう人に会ってくる 对王同埋天神嘅文章。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。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 しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら、孫悟空が生き返ったところで、俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。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 う人ここでココデブジニーキノビテミロたローカメツタテオマイガブジニーキノビティータラやタカイカタウシエティアル。<音楽><音楽><音楽><音楽> 一日都是不方便今集呢拍麼多我告拍住我多先，我哋下你繼續啦，拜拜